ピカピカさんからです。ドクターリセラですね。感動した言葉です。インスタントラーメンの発明家で日清食品創業者でもある安藤モ福氏の言葉です。即席麺の開発に成功した時私は48歳になっていた。遅い出発とよく言われるが、人生に遅すぎるということはない。50歳でも60歳でも新しい出発はある。 そんな安藤氏は95歳で宇宙食ラーメンスペースラムを開発し商品化に成功しました彼の行動力とお言葉には勇気づけられますねということです、うん、なるほどなるほど本当ですね、うん、おっしゃる通り確かにそうですどんど ん, う、ね、どんどんいきましょうねどんどんいきましょうねでは続きまして福助さんからです、はい 最近感動した言葉少ないねとおっしゃっていたので、早速投稿します。何年か前に、ああめんどくさいなあが口癖だった時、テレビで宮崎駿監督がおっしゃっていた言葉に頭を殴られたような衝撃を受けました。大事なことほどめんどくさい。私はとっさに我に返りました。 めんどくさい毎日は大事な毎日だったのです当たり前だけど当たり前じゃないそれから面倒だなと思う時は大事なことほどめんどくさいを心で言うようにしていますでもエアラさんの言葉も素敵すぎてたくさんありすぎて書ききれませんまた思い出したら投稿しますごきげんよう<笑>なんか明るいね<笑>きげんよう私これ見ました見ました宮崎これこういう意味なんですかあのね あの、絵をね、描きながら、絵コンって描きながら、うん、あーめんどくさい、あーめんどくさい、あーめんどくさい、あーだけどね、大事なことほどめんどくさいんだよね、ってう。なるほどね。そうですよね。うん、だから、この方の、その、福助さんのね、はい、感想は、まあ、素晴らしい感想なんだけど、はい、ほら、めんどくさい、毎日大事な毎日だったんですっていう、はいはい、毎日要素をそう捉えるのも大事なんだけど、例えば、今の時代だったらば、人間関係とかね、あの、ほら、ちょっとそれをコミュニケーションしなきゃっていうのはい、めんどくさい。はい めんどくさいが、ね、大事でしょそ う, そういう、そ う, うです ね, ね。要するに、大事なことほどめんどくさいんですよね。うんうん、だから、そういう意味だと思う。そういうちょっとこれ、福助さんの場合、ちょっといい言葉、感動した言葉なんだけど、ちょっと捉え方がちょっと違うかなって私は思うんだけど、どうかな。今度、もうちょっと違う捉え方もね、はい、されたら、この言葉、なお、感動できるような気がするす、ねううととすね。大事なことほどめんどくさいですよね。本当です。ほんとそう。 ねもういっぺん原稿読み返しておこうあ面倒くさい面倒くさ い, くさいでもそれがねやっぱり大事なんですよねかりますわ、ね、かります、はい、でもどうしてこういうせっかく読んでるのに上から目線なんでしょう、はい、私ね<笑><笑>もうちょっと深く捉えましょうとかね<笑>だからこんな感じそうだ<笑>うるさいから<笑>またダメ出しされるかもそうだ<笑>ダメ出ししてませんよ小 う, うるさいんだ私がね<笑> 私 し, してませんよ、ね、ええしてませんミケ、うん、さんからですやらさんこんばんは私の母方のおばあちゃんが言っていた言葉です何年か前母が近所の人の愚痴を言っていた時のことストーブの前にいた祖母がニコッと笑って言いました「人に当たらず火に当たれあったけえから」 母も私もその言葉に笑ってしまいました祖母は面白い言葉をポンと言う人で私が「おばあちゃん元気?」と聞くと「うん息してる」と言ったり面白い<笑>ね、うん、大好きなおばあちゃんです、うん 今は90歳を過ぎて認知症が進み色々いろいろなことを忘れてしまって寂しい気持ちですでもおばあちゃんはおばあちゃんなのでずっと大好きです周りの人にあなたはおばあちゃんに似てると言われたので私も優しくて面白いおばあちゃんになりたいなと思っています、うん、なかなかいいおばあちゃんいいこれはこういうねやっぱり昔の人だとこう全てじゃないけどこう返しができる人、うんうん やっぱり素敵ですよね。息してるいいな。息してる。使えるな。<笑>うん、うん。おばあちゃん元気うん。息してる。<笑><笑>いいな、いい。い、ね、いいですね。いいわ。なんか人柄がパッと、ね、出てきますね。もう人柄がわかる、これでね。続きまして、あ、久しぶり。グレートノーザンさんですね。お 久, しぶりすお久しぶりです、はい。こんばんは。ご無沙汰しております。<笑>ご無沙汰しております。<笑>私が感動した言葉。 思いやりの欠如は過剰な涙と同じくらい品がないものです。 これは江原さんおすすめのダウントハービーという英国貴族社会を舞台にしたドラマの一番目、うん、スノップという言葉がぴったりのレディが身内の結婚について心ない言葉を言った時、おばあさまが彼女をたしなめる時に言った言葉です。当時の貴族らしい上品かつ的を得た言葉に感動しました。あのおばあさまのような年の重ね方ができたらと思います。なるほど。なかなかね。 思いやりの欠如は過剰な涙と同じぐらい品がないもの、うん。要するに過剰な涙っていうのも、実はし、あの、本当に親身になってないってことだね、うん。うん。要するに自己憐憫だから。うん、と、あとは、ああ、ただの同情とかっていうね、うん、その涙っていうのは、本当に相手のことを思ってないね。ね、うん。っていうことを言ってていい言葉だ、ね。なるほど。すごく、うん。なかなかね、この、あの、 バイオレットっていうね、はい、おばあさまなんですよ。ダウントンアービンでね。こういうね、結構、バイオレット名言集っはできるぐらい。あ、そうですか。そうなんですよ。こううチェックしてね、ね、うん、見てください。バイオレットの言葉お待ちしています。はい、続きまして、マーマルさんからです。毎週楽しく拝聴させていただいております。感動した言葉というか、しみじみ、そうよね、と思った言葉です。父の抱擁の時に、住職さんにいただいたカレンダーに書かれておりました。<笑><笑> <笑>まだこういうの時に「カレンダーどうぞ」っていう言うんですね<笑>話し合いとは本来聞き合うことである、うん、話し合いというと自分の都合や言い分を主張してばかりでどう折り合いを取るかになりがちですが相手の考えをまず受けてそしてこちらも考えを伝えること 最近の私たちの生活は自分の都合や主張を必死に伝えがちになっていることに気がつきました。相手の意向を一旦受けて、それからこちらの考えも伝える。似ているようですが、聞き合うとなると攻撃的な気持ちではなく、心の中も穏やかにお互いを尊重しようという気持ちになる気がします。皆さんはいかがでしょうかおっしゃる通りでございます。ね、その通りです ね, ね。持っていきましょうか。当ていた久々。 石渡広様でございます。ご、はい、無沙汰しております。ご無沙汰いたしております。慣れるとか、慣れないとか考えていたって、一歩も前には進めません。やるか、やらないか、それしかないのですから。野茂秀夫さん。ね。はい、<笑>ねえ。まあ皆さん、あの、元プロ野球選手でいらっしゃいますよね。日本のね。はい、ええー、ね。まあそういう、あら石渡さんが、あの、 はい、お仕事がいろいろとあるみたいでね。はい、よかったです。よかった。ようございましたね。はい。参りますかもうちょっと行きますかもう一個行きましょうか、うん。小さな数学者さん。あ、お久しぶり。もはい、ね。いつもためになる放送ありがとうございます。この度は僕が最も好きな数学者である岡清先生の言葉を紹介したいと思います。目標はあまり遠くては情熱は湧かない。目標が正しくなくても情熱は湧かない。 全然責任を感じない時にも情熱は湧かない。優しすぎても情熱は湧かない。です。僕にとってプロの数学者になることは遠すぎる目標だったみたいです。これからも様々な人が納得するようないいお話を続けていってください。この音語りが末長く続くよう祈っています。ありがとうございます。<笑> そうね目標はあまり遠くては情熱はわからないそうかな、ね、そこだけは違うと思う遠い目標に情熱を燃やすこと も, も あ, あるかですかあるよなう行きましょうよじゃあ愛ちゃんさんからです、はい 私が感動した言葉です。人間関係はあなたのスピリットを成長させるための磨き綱です。何か問題が起こった時、そこから学ぶ素直さを持ちましょう。気づき目覚めることこそ宝です。あれなんか聞いたこと が, あが。あ、はい、そうですね。本当だ。聞いたことある。すよ。あ ああ、これ、名作家。名作家だ。江原博之さんの幸運を引き寄せるスピリチュアルブックよりですでもここにね、かっこ笑い。笑いいらないんだよ。<笑>なんで笑うなんで笑わなきゃいけないんだ。<笑>この素敵な音語でこれからもたくさんの方々の心を救われますように、そして共に幸せを感じられますように、うということでね、ありがとうございます。 もう一つぐらいじゃあ感動した言葉 ね, ね。せっかくだからね。盛りだくさん お, お届けしましょう。ラジオネーム、サラダチキンさんからです。今回、私が感動した詩を紹介させていただきたいと思います。感動したというよりは、自分を顧みた、襟を正した作品となりました。茨城のりこさんの、自分の感受性くらいという詩です。自分の感受性くらい。 パサパサに乾いてゆく心を人のせいにはするな。自ら水やりを怠っておいて気難しくなってきたのを友人のせいにはするな。しなやかさを失ったのはどちらなのか。苛立つのを謹慎のせいにはするな。何もかも下手だったのは私。初心消えかかるのを暮らしのせいにはするな。わずかに光る尊厳の放棄。 自分の感受性くらい自分で守れバカ者よおっしゃる通りなんだけど僕、うん、意外とこうあのみんないい言葉ですよ、はい、いい言葉だけど意外と苦手僕こういうの。<笑>あのあれとあれの表裏みたいな感じがするあの自分頑張れみたいな、はいうん、自分で自分にそんなこと言わなくたっていいじゃない、はい、<笑>だったら引きらかさないで自分の中で反省して本当になんかこう <笑>はい、井原さん、だから来ないんです。<笑>